代表のえっと、ミノキアンナさんにえっと、インタビューしていきたいと思います。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、インタビューなんですけど。まず一つ目は、えー、っと、うですね、うららのちょっとアピールポイントというか。ちょっと聞いてもいいですかね。はい、えっと、うららのアピールポイントを一つ、えっと、言わせていただくんですけど。 が入っていますこちらのポーズなんですけど実は手話の桜のポーズから通っているのでぜひ注目してみていただけると嬉しいです。はい、ということで手話ですかねすごいですねうちには絶対できないんです<笑><笑>ということでじゃあ2つ目ということで、えー、とじゃあ演舞のポイントを聞いたんで次はやっぱチームの魅力を聞いていきたいと思いますお願いしますはい、えー、とチームの推しポイントたくさんあるんですけど1つこちらでご紹介させていただきたいのが 東京花火たくさん演舞を踊らせていただいてるんですけど毎回隊列を一回一回変えて演舞を行っています、えっと「いちご一会の東京花火」っていう言葉を大事にしてるんですけど、まあ、チーム内でも「いちご一会」というのは大事にしてたくさんメンバーで仲良くワイワイやってます はい、ということであのこちらの2つの質問は代表さんからいやこの質問じゃないと答えられないからこれにしとけって言われました。<笑>ごめんなさい<笑>ということであのすごいいいチームアピールありがとうございました。ということで次の演頑張ってください。います これよりお見せいたしますは2022年度の演舞、うらら」です今を彩り散りゆく桜の美しさを描いた演武となっておりますさあここにでつづましょうあなたへと春を知らせる花だより早稲田大学東京花火「うらら」 太多了。 おい ははありがとうございました結集